では、次にいよいよ打ってみますけども、えー、練習のために、えー、入力練習用のフォームというのが用意してありますねこれを使ってみてもいいでしょうメモ帳とかを使っても構いません。そして、えー、ハンカチはかぶせてありますか、えー、ハンカチは手の上にかぶせて、フ、え、ォ、ー、ームポジションの上に指を置いて、えー、ゆっくり次の方に打ってください。えー、順番に打ったわけですから。で、A、S、D、F、スペース、 J, K, L, セミクロン、スペース、A、S, D, F, セミクロン、J, K, L, セミクロン。この、スペースを打っておくには、好きな方の親指でスペースバーを打ちます。で、適当な長さまで来たら、右端の Enter ーキーを打って行こうかる。Enter ーキーはちょっと遠いんですけども、ええー、やっと伸ばして打っと打てると思います。で、伸ばして打っといいんですけども、終わったら必ず小指はまたセミクロンのところに戻す。ね。えー これを繰り返すことで指が覚えるので、えー、以下この枠に書いてある練習はすべて10回は繰り返しをねにしてください。では次は、ホームポジションに指を置いたままで打てるローマ字から練習してみます。ローマ字なので読み上げながら打ってみるといいですね。打とうとしてるキーがどのようにだったかわからなくなったらば、絵を見て確認するんですよ、えー。じゃあ、打ってみましょう。かさあさあ サッサーサッダダダダサダサッサササッサッサアダファサアダファサッサッサダファサダファサダファササ急ぐ必要はないので、ね、もっとゆっくりでもかません何回か繰り返して間違えずに打てるまでやってください。 間違えたときは、えー、バックスペースキーとかで消さなくていいです。その代わり、その言葉の始めからもう一回打私も間違えましたけれども、ね。エンターキーで業界するのは好きなところで入れていただいて構いませんよ。そして、えー、その、ホームポジションが全部打てるようになったら、この先はあらすじだけ説明しますね。えー、今度は、えー、ホームポジションが全部マスターしたらば、ホームポジションから人差し指を一つ憎壊したところに F とか G がありますね。 だから、えー、F の隣に G がある。から、J の隣に H があすですから、人差し指を横に動かすことで、F だけじゃなくて G とか、J だけじゃなくて H も、えー、受け持つわけです。では、これをまず練習するために、この こ, こにあるように、F、G、F、J、H、J、F、G、F、J、H、J、あ、こっちらは H、J、H。 F, G, G, F, J, H, H, J. こういうふうに練習していきます。えー、そうすると、大、え、体、ー、いいこの、えー、G とか H が打てるようになりますから、そうしたら今度は、ガサガサとか、ガダガダとか、ガカとか、ハッカとか、えー、そういうのが打てるようになった、えー、急がなくていいので、ゆっくり繰り返し練習してください。 そして、えー、この先なんですけども、えー、どうなってるかを大まかに説明すると、えー、今度は、えー、このキーボードの、えー、ホームポジション、真ん中の段をマスターしたら、小指のこの A の上に行くと Q、下にと Z ですね。から、このリーブの上が、S の上がダブル、下、え、が、ーえー、これを順番に覚えていきます。左側も全部覚える。右側も全部覚える。 で英字は26文字しかないので、これを全部覚えるのはそんなに大変じゃないです。ただ、忘れる必要はないんで、最初にお話したように、まあ、5時間ぐらい使うつもりでやってください。しかも、一分に一日やると忘れますから、毎日少しずつ覚えていくといいと思います。この右手の指も、だんだん長いものが打てるようになりますし、右手が覚えるようになると、この、うとかいとかおとかありますから、ローマ字がだいぶ打てるようになります。 でこのカンマやプリオドは、まあ、点とか、句、えー、点とか等点になるんですけども、まあ、これはこのまま打ってください。最後に総合練習として、えー、英字と、英字なんやと使わない字があるので、英字も混ざってあります。英字とローマ字の文章があるまでで、これを打つということになります。さて、えー、総合練習ができたらですね、えー、総合練習の前でも本ポジションだけでもいいでしょ、えー、各レッスンができたらですね、 タイピングの練習ポイうのを私は用意しました。ここを使って1分あたりの打検数を計測してみてください。例えば、レベル2のホームたす HG、真ん中の段だけとか。これで、スタートを押すと問題が出たりします。チャール、ガダガダ、ガガ、アサジャ。 こういうふうにして、1分間問題が出続けますので、そうすると何文字が打てたかわ分かります。で、大、え、体、ー、ですね、普通の人、普通にタッチタイプを練習した人は、えー、1分間に200文字打てるようになると言われています。で、えー、まあ、5時間の練習で200文字まで、ちょっと大変かもしれないので、少しもまけして、1割減の180文字毎分これは180が出るところまで練習してほしいですね。 最初はホームポジションから始めて、えー、だんだん、えー、全部使いやすにして、最後は総合音集でこの科目では、えーまあ、皆さんの振動をチェックして、えー、レベル5総合音集で180文字毎分に到達してないと、えー、試験を少し減点させていただくということを考えています。ですので、えー、別にその試験でつるわけじゃないんですけども、えー、皆さんもタッチタイプできた から自発的に練習して、えー、どのレベルでも180文字毎分にクリアすせまでやっていただきたいと思います。